気になる部位がなかなか変わらん朝からお腹が張った状態食後はお腹が出やすいしスマホ見ながら気づいたらこんな姿勢背筋がピンと伸びた人周りに1人ぐらいいませんかやっぱりあんまり太ってないですよね40代になるとどうしても姿勢が崩れやすかったり前の週の不摂生が翌週に来てしまってやはり体がむくんだり老廃物が溜まったり2、3日お腹が出た状態便通が悪くなる そういいった原因がどんどんん増えていきますそこを改善するためにはやはり姿勢を正す必要があるんです一番は反り腰の改善です腹筋やプランクやる人多いと思いますがやはりきついですよね今回はデッドウォークいわゆる使われてない筋肉を使うことができるメニューになりますスマホ持って立ったままできますので一緒に使われない筋肉を動かしてひねって伸ばして復活させましょう どの動きもシンプルです足は肩幅片足かかと片足つま先立ちですこれで膝を伸ばしたまま足を入れ替えていきます行きましょうスタートポイントは膝が曲がらないようにバランスを取りながら足を入れ替えていきますそうすることで骨盤の位置が 正しい位置分かっていきますほとんどの方が骨盤位置が前にあったり後ろにあったりしますちょうど真ん中にある人は珍しいですですが真ん中にあると姿勢が正しい証拠です体幹部が安定してないとなかなか足首のまっすぐ上には骨盤がありませんこれでまず正しい位置を作っていきます リラックスしてマイペースでいいですこのあともこのような簡単なメニューなので最後までやってみましょうあれ OK 同じ足の幅で片方だけ膝を曲げますこれで体を左右に振ります途中で足を入れ替えて振りますきましょうスタート 片足膝伸ばして片足膝曲げます体を振りながら足を入れかえます腰の筋肉が硬くなってしまうと骨の力が強くなるってそうなると 反り腰になっています。筋肉がまっすぐ引くために冷えて引っ張った方が伸びるので、このようにね。体を回して。引っ張っていきましょう。片方を膝を曲げることで腰をね。丸めることができます。自分の腰が前にあったり、後ろにあったりすると両膝を伸ばすと偏ってしまうので、片方を膝を曲げて。 正しい位置ををった状態で今腰をひねってま す,、はい OK、です次は 足, を閉じます片足持ち上げると反対の足少し曲がると思います。曲がらないように伸ばしてください。膝伸ばして足を上げる。入れ替えます。もし曲がったら伸ばしてください。水平まで頑張ってあげましょう。スタート。 大きく足を入れ替えますもし膝が曲がったら伸ばしましょう上げて曲がったら伸ばします伸ばしたままできる人は普通に足を入れ替えてしっかり膝を伸ばしておきましょうそうすることでこの足を上げている時の骨盤の位置っていうのが乙り腰が解消されている位置です膝が曲がると前傾してます足を伸ばし立ちます 今のの膝を曲げて足の踏んでいる位置が正しい位置ですしっかり膝が伸びて下方膝が曲がっている時てお腹を引っ込んでませんかこの姿勢を立った時に作れるようにします膝が曲がっているとやっぱりお腹が出 て, る出てしまうので膝伸ばして足の上げ下げはいケー。OK もう一度足を開きます今度はお尻を後ろに出してしゃがみます今度は前に出してしゃがみます骨盤の前傾後傾が分かってきますマイペースでいいですいきましょうタート。お尻を出してしゃがみ前に出して少し膝を曲げる膝を曲げる角度は少しでもいいです 前傾後傾っていうふうに繰り返してきます腰を反 る, 腰 を, 反る腰を丸める反る丸める よく四つん這いで、ね、腰を丸めたり反ったりする動きを立ってリアルになってる感じですこれで骨盤がね立つ感覚わかってますはい OK 少し膝曲げたままで骨盤を起こす寝かすっていうことを繰り返していきましょう今やったスクワットをスクワットなしでやってるイメージです いきましょうスタート少し膝曲げた状態でクッキュッと動かしますクッキとる丸めるということを繰り返していきますおなを引っ込める伸ばす引っ込める伸ばすこを繰り返します慣れてくると膝を伸ばして 骨盤だけ動もし難しいよっていう人はちょっとつま先を開き目にすると起こしやすくなりますこれで少し膝曲げるとしっかりね股関節前に突き出すイメージとやりやすくなります慣れてくると開いたつま先狭めにして動かしてください OK です。今度は手を腰に当てて、腰をいろんな方向に動かしてください。スタート。8の字を作ったり、丸を書いたり、反対に回してみたり、前後に動かしたり、いろいろ動かすことで体幹の固まってる筋肉がね、動いてくれますので。 手を腰に当てると、ね、るととよくわか思います。腰の筋肉が右が柔くなったり左が柔くなったり右が硬くなったり左が硬くなったりしてると思いますこれでしっかりね体幹リセットすると姿勢の正しい位置が分かっていきます好きなように動かしてくださいこれを毎日行うことで体幹部が安定してきます そうすると前腿は細くってお腹が出にくくなったり、姿勢が良くなったりします。オ、OK、ッ気になる部位が変わってきます。頑張ってやった方はコメントで教えてください。